6代目ですなんとなんとなんとなんと6代目の青畳工房 YouTube 動画のアップ数が200本突破いたしました前回上げた動画が200本目で、えー、気づいたら超えてたということで今回のが201本目となりますとうとう200になりました目標は1000本あと800ぐらいということで 6代目、何のために動画をやってるのかまああやふやになってきましたけどまあ、最大の目標は YouTube を使ってスタミナ情報を広げるということですスタミナですのでスタミナの況を活動するのは当たり前ちょっとれうるさいなちょっと今こちら大雨ですそれではこれからも動画を頑張っていきます6代目でしたイイエーイしーご視聴ごした